実際に映像を見ていないので何とも言えないのですが。どうも、政治いろいろの学部です。韓国人の大学生がどういった気持ちでこのミュージカルを企画し、どういう意図を持って演じようとしているのか聞いてみたい気がします。朝鮮日報の記事を引用します。 韓国のある大学生劇団が、神風特攻隊、第二次世界大戦時、戦闘機に爆弾を積んで敵の戦艦に衝突する自殺攻撃をした日本の特攻隊を題材にしたミュージカルの PR 動画をアップロードしたところ、日本を美化していると批判され謝罪した。ソウル市内の J 大学に所属の学生たちによる英劇団は22日、創作ミュージカル 少年飛行兵予告編動画でご迷惑をかけし、心からお詫び申し上げますという長文の謝罪文をソーシャルネットワーキングサービス、SNS に掲載した。彼らは自分たちについて、伝統芸術学部の学生の一部からなる小さなサークル、学校や学部教授らとは無関係なことを説明した。英劇団は この前日の21日午前、大義のため、彼らの決定は果たして誰のためだろうか。自殺特攻隊、別名、神風特攻隊に参悔した若者たちの話を聞かせようとして、自分たちが創作したミュージカル、少年飛行兵 PR 用動画の予告編を公開した。1分ほどの予告編には若者たちが出てきて、 日本空軍を支援することになったきっかけは何かお前明日自殺しろ。お前は国のために命を捧げることができるかなどとのやりとりをする。しかもこの若者たちはセリフをやりとりしながら滑稽な動きをし終始笑っている。この動画が公開された直後、SNS 上では予告編だけではわからないが、このミュージカルが 神風で犠牲になった朝鮮人を取り上げたものでも、そうでなくてもあまりにもギガ化しすぎている。日本を美化するレベル。神風を取り上げて何を語ろうとしているのか。このような重いテーマをいたずらに扱うな、などの批判が相次いだ。このため、結局、英劇団は21日午後に予告編を削除した上で、近く釈明と謝罪文を掲載します。 ご迷惑をかけして申し訳ありません。と述べた。そして英劇団は22日の謝罪文で騒動になった予告動画について、敏感で痛みを伴う歴史の話を題材にしただけに重く考えています。それだけに PR 動画に私たちのように軽い姿を見せてはならないという思いに至り深く反省します。改めてお詫び申し上げます。と謝罪した。 また、この動画は、バラエティ番組、次から次へと続く話のパロディ形式の情報伝達目的動画の予告編であると同時に、公演 PR 用の動画でした。決して軽い糸で撮影したものではありません、ともしている。神風特攻隊をミュージカルの題材にした背景については、親日的な成功があるとか、理科目的とかではないこと、歴史を歪曲したり、 誰かを嘲笑したりする意図などが全くないことを、そしてこのような歴史的な痛みを用いたノイズマーケティングの意図も一切なかったことをはっきりと申し上げますとしている。さらに、私たちは朝鮮人の神風隊員を含め特攻作戦で犠牲になった当時の若者たちが飛行機操縦士という夢、朝鮮人の若者たちが貧困と差別から抜け出そうとして、 希望を追いかけた姿そのものもが今の私たち、10代、20代の若者たちが夢を追う姿と非常に似ていると考えました。今の私たちが日常の中で一日一日を暮らし、夢を追って生きていく姿が似ていると考え、民族的な視点は置いておき、若者の目線で当時の社会的弱者の立場を見てみようとしました。と説明した。a 劇団は、 無謀で非人間的な作戦を決定した当時の日本の立場は当然、避難を受けるに値するし、許されない行動です、としながらも、家族や恋人、友情のような日常的なものに執着する、そうするしかなく、それが最も重要で、その中で希望を見出そうともがく若者たちのことを伝えようとしていたものです、と釈明した。少年飛行兵は、 a 劇団の最初の作品で、同劇団は、太平洋戦争末期、日本の体当たり攻撃戦術、神風特攻隊に散った若者が描かれる創作ミュージカルと紹介している。とのことです。この記事だけでは全容はよくわからないのですが、予告編の後にセリフをやり取りしながら滑稽な動きをし終始笑っているというあたりを見ると、 どうも真剣に語ろうという姿勢ではないようにも思えます。日本を美化するレベルという反対意見はどうかとは思いますが、もし本当に真剣に語ろうという姿勢ではないとすれば、神風を取り上げて何を語ろうとしているのか、このような重いテーマをいたずらに扱うなという反対意見には賛成できる気もしますね。英劇団に属している大学生の、私たちは朝鮮人の、 神風隊員を含め、特攻作戦で犠牲になった当時の若者たちが、飛行基礎重視という夢、朝鮮人の若者たちが、貧困と差別から抜け出そうとして、希望を追いかけた姿そのものが、今の私たち、10代、20代の若者たちが夢を追う姿と非常に似ていると考えました。というコメントを見ると、ああ、やっぱり何もわかってないんだな、という気持ちにならざるを得ません。 神風特攻隊という自殺攻撃を生み出した当時の日本海軍、陸軍の上級将校たちに対しては、諸々の事情があったことは容易に想像できるものの、やはり賛成とはとても言い難いというのが本当のところです。九死に一生の作戦は理解できないこともないですが、十死霊生の作戦を立案するのは指導層、参謀としてはあるまじき行為です。 特攻という愚劣極まりない作戦を生み出した指導層、参謀に対する怒りは当然あるものの、それを実直に遂行した兵に対しては、やはり感謝の気持ちが先に立ちます。当時、アメリカ軍が日本に上陸すれば、皆殺しにされるというのはかなりの信憑性を持って語られていた話であったわけです。愛する家族をアメリカ軍の毒がにかけたくない。 国を守りたいという純粋な気持ちで散っていった兵に対して批判する気持ちなど起こるはずもありませんし、苔にする気持ちも茶化す気持ちも全く起こりません。それが普通の感情というものでしょう。特攻は何も日本だけで行われた話ではありません。イラン・イラク戦争の際、ホメイニ新隊に属する少年兵約2000名が司令官の命ずるままに手を繋いで、 一列渋滞となり、ホメイに死をたたえる歌を歌いながら、地雷原に突き進んでいったという話があります。あちらこちらで地雷が爆発し、少年兵たちは次々と命を奪われました。そして、少年兵たちが文字通り命かけで地雷を除去した後に、正規軍が進んでいったのです。少年兵たちに進軍を命じた司令官や、 この作戦を立案した指導者層には怒りを禁じ得ません。しかしながら、大人の命ずるまま、戦場に若い命を散らした少年兵たちを茶化す気持ちなど、妄お起用がないわけです。記事に出てくる英劇団の大学生たちが、特攻隊員を、今の私たち、10代、20代の若者たちが夢を追う姿と非常に似ていると考えました、と考えるのは、大いに間違っていると思わざるを得ません。 こういう風にしか考えることができない大学生を作り出すこと自体、韓国という国の教育が間違っていると断じざるを得ないのです。以前の動画で一橋大の学部生、大学院生5人が、同大社会学部加藤慶喜准教授のゼミ参加をきっかけに本を出版。戦後最悪の日韓関係だと言われるが、根本的に日本人の歴史認識の悪化があると思う。 戦後最悪なのは日本人の歴史認識だと述べたという動画をアップしたことがあります。そういった意味において日本の大学の教育も相当危ういレベルまで行ってしまっているのかもしれません。嘆かわしいことですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。